こんばんは今日は今から料理をしようと思いますで何を作るのかっていうとこちらのブラウンライスを茹でてバターライスを作ろうかなと思いますこのブラウンライスなんですけど前にここに住んでた人が私のために残してってくれたので今からこれを使って料理を していきたいと思いますイギリスに来てからまともに料理をしてないので今日うまくいくかどうかわかんないんですけどやってみようと思いますあとは調味料も限られているので味もうまくいくかどうかわからないんですけど作ってみたいと思います 玉ねぎの皮を抜いてきました一人前なので今日は半分だけ使います これがラップですこっちはアルミホイルになります玉ねぎを切っていこうと思うんですけどどういう風に切るか悩んでます 小ネギがある程度みじん切りにできたので、次はニンニクをみじん切りにしていきます。 オリーブオイルを入れます。いい感じな焦げ具合になりました。で玉ねぎを加えます。 玉ねぎの色が変わってきたのでコーンを入れます。 程度炒まったので火を止めておきますで次にいよいよこちらのブラウンライスを茹でていきたいと思うんですけどまずこのお米を洗います洗うんですけども1人前は 75g なんですけど今はかりがないので噛んで入れていきますこれを 沸騰した親にブラウンライスを入れたんですけど、塩も加えます。では湯だってきたので火を止めます。お湯を流してきます。 ブラウンライスをお湯から揚げてきましたこれを先ほど炒めた玉ねぎとコーンに入れていきます結構山盛りな量になりましたこちらにですねバターを加えていきます バターがある程度溶けたのでお皿に塗ります。バジルが家にあったのでこちらをトッピングでのせますこんな感じで完成しましたということで バターコーンライスが完成しましたこちらですでは早速いただきますブラウンライスは お湯で30分ぐらい茹でたんですけど芯も通っているので食べられます日本のお米のようなふわっと香るようなお米の美味しさっていうのはないんですけどでもお米として食べられると思いましたお米というよりかはどっちかっていうと雑穀米を食べているような感覚に近いと思いました私は雑穀米好きなので食べられますね 調味料が胡椒がないので今日はバターと塩で味付けをしたんですけどもう少し塩気があってもいいかなっていうふうには思いましたこちらはデスコのレディー・フォー・ミールなんですけど結構サイズが大きくて昨日の夜食べきれなかったので今日残りの半分 晩御飯でこちらを食べまますす多分チキンだと思いますであとはカットサラダを買ってきているのでこちらも晩ご飯で食べます今日家に誰もいなかったのでのんびり調理できたんですけど平日だとこのバターライス作ったりっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思いました。 この動画をあげるのは年が明けてからだいぶ経って動画をあげてると思うんですけど今年末なんですねで家の住人が自分の地元に帰ってるのかわからないんですけど今誰もいないのでなので今日はキッチンが自由に使えました普段仕事がある日だと 30分ぐらいしかキッチンを使う余裕がないので私の時間的な余裕っていう面とキッチンが混雑してしまうので、まあ、大体30分ぐらいで食べれるものを用意してご飯を食べるっていう感じにしてるんですねたまにキッチンが空いてる時があればまた料理をしてみたいと思います まだあの前の人が残してってくれたパスタとかあと強力粉がすごく余っていて捨ててしまうのはもったいないのでなんか作ろうかなと思って考えてる途中です。ではまた更新していきます。